そのブルーインってどういう内容か、まあ、皆さんご存知かと思いますけど、えー、サックスの、ね、宮本大君っていう人が、えー、男の子が主人公でその子が、えー、全く素人がスタートして世界一のジャズプレイヤーになる物語になりますただ映画に関しては素人のところじゃなくて東京に行くとこから始まるんですねだからそういう意味ではその3巻のところから始まるので3巻までのお話はこれ分かってるともっと面白いと思うんですよなのでそこまでをここの絵 動画でパパッとかいつまんでお話しするんでこれ見てから見てもらうと面白いかなっていうふうに思ってるのと、まあ、良ければ3巻までは、まあ、買って読むか、えー、漫画ガ喫茶で読んでもらうともう3巻まで漫画としても面白いですからぜひ読んでいただいてから見に行くととってもいいんじゃないかなと思います、はい、映画を見るメリットとしてはですね、まあ、どういう映画かというとやっぱりその努力して夢を掴んでいく物語っていうところでよしってい う, こう思う瞬間がいっぱいあります で挫折なんかもすごくリアルですあ。このまま行くかなと思ったらいろんな挫折があります。これが本当にジャズのあるある挫折をするのでこれはすごくリアルですね。で、音楽を通して友情が深まっていくっていうのはこれは実際に本当にジャズミュージシャンとしてやってて友情が深まっていくっていうことも本当に起こりうる形の僕らも今まで何度何度もあるあるの内容の雰囲気がいっぱい出てきてもうこう突きんてくるっていう映画ですね。で 音楽はもちろんですね上原ひろみさんが、えー、音楽監督していましてそれがもう非常にこう漫画に即した形で作られててめちゃくちゃいいんですよ。 現実的な描写がが細かくてリアリアティがあるとというここですねこの作者の石塚伸一さん自体が多分あのこれジャズバンドやられてたと思うんですね。だからかなり細かい描写があります。なので本当に面白いと思いますね。漫画読んでしまったからまあいいやって思わずにですね、見に行ってもらうと最後の結末とかちょっとね、えー、あなるほどって思うようなシーンがあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。あ, あとやっぱりこう ジャズあるあるなんですけどこう成長していって頑張っていく人と支える人たちみたいな感じの心の触れ合いが非常に面白い漫画だなと思いますので、えー、この映画ぜひ見ていただきたいなと思います。はいというわけで、えー、以下レジュメになるんですけど、えー、こういう内容で話していきます、えー、見る前にしてるとより面白いかもということでですね、えー、ここはあの 映画は3巻から始まるとということですね、えー。それまでのエピソードが分かってると、えー、より面白いんじゃないかなっていうふうに思います、えー、ネタバレではねあるんですけどここまで見てからは映画がいいかもっていうところまでこう3つのチャプター作ってるのでそこまで見てもらってから1回止めてもらって映画館行って見てからもう1回その続きを見てもらうとおおなるほどっていうのがいっぱいあるかもしれない最後まで見てから行っても別にそのドキドキ感はなくはないとは思うんで僕はあの 漫画読んで全部内容知っていったけどそれでも十分面白いし、えー、かなりこう感動したので全然いいかなというふうに思ってますはい主要登場人物のお話をしますこの辺も完全にだからネタバレですよね、えー、ちょっとネタバレになるので、えー、ここからは、えー、映画を見てから見るっていうのもいいかもしれないです演奏のリアリティここもちょっとネタバレが入ってます はい漫画との違いこの辺はもう完全ネタバレなのでここら辺はもうあのいろいろ知らずにまっさらで見たいっていう人は見ないでいただきたいなと思いますで最後のエピソードは最高ですね、えー、これは映画を見てからのお楽しみということでここの最後の内容自体はお話ししないようにしたいなと思いますそれでは、えー、始めていきたいと思いますまず映画は3巻からというところですね まあ見る前に知っておくとより面白いかもっていうところの部分ですが、えー、漫画はね、現在3部が、えー、連載中なんですね。で、えー、っと、まあ一部が、 この映画の内容と2部はスプリーム編っって言ってドイツ編になってドイツに行くんですけどドイツに行くお話エクスプローラーはアメリカに行くっていうお話になってます3巻まで結構面白いんですね3巻っていうところまでに要はメンターと出会って要は全然我流でやってた人がメンターと出会ってぐんぐんぐん成長していく様っていうところが3巻までであるんですよなのでここはぜひ漫画で見てもらってからそっから映画を見てもらうとちょうどいいんじゃないかなっていうふうには思ってます まあ、流からメンメターととの出会 い, ということでですねユイ、えーまあ、さんという、えー、途中で、ね、出てくるんですけど映画でもちょろちょろちょろちょろこうインタビューみたいな感じで出てきたりするんですけど、えー、彼との出会いとか彼との関係を知ってないとちょっとこの映画の中で こ, うあのここ知ってると面白いなと思う部分が、えー、3巻まで読んでないと抜けちゃってるのでここら辺のお話をしていきたいと思います。 多分ね、結さんはね、モデルは時秀文さんじゃないかなと思ってます。この写真を見ると、ああ、あの人だっていうのがわかる。漫画読んでる人はわかるんじゃないかなと思いますが、僕もね、何度も何度も共演してますけど、本当にあの山下達郎さんのサックスは全部吹いてらっしゃるし、もうジャズのレジェンド中のレジェンドです。えー、もうお亡くなりになられてしまいましたけど、えー、素晴らしいサックスプレイヤーでした、まあ。彼の雰囲気がすごい出てるかなっていうふうに思いました。人間的にもね、そんな感じがちょっとしましたね。 まあ非常にこう彼はそのバークリーに行って演奏してすごいこうなんかうまいのは俺はうまいと感動させるまでは俺はできるんだとお前は圧倒するっていうところができるんだよって言ってそれが俺ができなくてずっと悩んでジャズが一時期嫌いになったみたいなもうほんとあるあるなんですねジャズとジャズ界であるあるですね僕も一時期ジャズから離れたくなった時期ってありますからねでもお前はずっとジャズ好きでいるよっていうところがあったりとかですねここはすごいいいシーンですね であと3巻までですねサックスをお兄ちゃん買ってくれたエピソードっていうのがあってそのサックスをこう出す時にこう丁寧に出すシーンがあるんです最初にねでこれだから3巻まで読んでるとその出し方とか雰囲気とかってその中かお兄ちゃんがちらって出てくるんですけどそのエピソードが分かってる人からするとおっきってなると思うんですね、えー、お兄ちゃんがそのサックスが大が好きだって言っててで初任給でまあ、楽器屋さんに行くんですよそしたらその えー、とちょうど手頃なやつが78万であるんですけどこれぐらいですよって言われて一番いいのくださいって言ったらやっぱり、えー、40万ぐらいするんですねでそれはもうお兄ちゃんがローンを組んで、えー、買うんですよ、えー、でその台に渡すって値段も言わずに渡すんですけど台はそれを大事に使ってるっていうそういうエピソードがあるんですねこれ知ってると途中でチラッチラッて出てくるグッてくるシーンがあってそれが分かってないと、あのー、なかなか普通に揃いするようなシーンがいっぱいあったんじゃないかなっていうふうに思います はい主要登場人物のお話をしたいと思いますこれちょっとネタバレですね澤、えーまあ、部幸徳っていう、えー、ピアニストですね彼出てくるんですけどこれは、まあ、あのピアニストとして上原宏美さんが担当しています、えーまあ、声とか違いますよもちろん、えー、違いますけど演奏はもう全部彼女がやっているということでですね、えー、宮本大工のサックス自体はスワ バ, バトムアキさんが、えー、担当しています で彼もね、ずっと、えー、アメリカで演奏されてたので、えー、玉田俊二君っていうドラムの役を石岡俊君がやってます。彼だけ君付けなんですけど、僕何度かお会いしてるので、えー、君になってしまってますが、えー、本当に彼はもう若い時から、すごい若い時から知ってるので、えー、本当に素晴らしい日本を代表するドラマだと思います。えー、彼の演奏がね、本当に素晴らしいんですよ。後で口述しますけどね、えー、ここはぜひ見ていただきたいなと思います。 はい、演奏のリアリアティですね、まあ、ジャズミュージシャンから見てもちろんジャズでこう、えー、トップクラスでね、えー、やってらっしゃる方たちの演奏なのでもちろんそうなんですけどただただ演奏がすごいというよりかはこのまず石若駿君の。 まあ、やっぱ、り最初叩くのは、ドラムが、玉田くんっていうのは、初心者っていう設定なんですよ。はい、最初にね、えっ、ー、と、まあ、要は、8ビートを、こう、叩いて見せるんですけど、この8ビートがね、絶妙に折れてるんですけど、僕も長いことね、人を教えてるんでわかるんですけど、本当にあの、こう、こ う, こういうところでも、温度ずれるんだよねっていうところでうまくずれて、でも形にはなってるよねっていうところで、えー、こう、短期間でここまで叩けたら、おーって思う、 レベルだけど、えっ、ー、とこうよくあるあるのミスしてるよねっていうところがまずうまいっていうところと、えー、セクション決めっていうのがうかっかっかって決めがあるんですけど、そこ全部ね普通こううまい人ってこういろいろ配分を分けるんですけど、全部同じ音で叩いちゃってるんですね。これはすごいよくあるあるなんです。 最初のね、ライブでですねオリジナルの高速7拍子を演奏するシーンがあるんですけどね、これがですね、えー、もうギリギリ追いかけていってる感じの演奏が非常にうまいですね、えー。あるあるなんですけど、なんか成立するためになんとかこ う, こう 振, り振り落とされてついてて、振り落とされてついててって感じがすごい良くてで、これ漫画の中にも出てくるんですけど、なんかドラムとずれてるよね、でもサックスとピアノすげえなっていう、そうい う, こうお客さんのセリフがあるんですけど、まさにその感じが。 もう肉薄した感じが出ていって本当によくあるやり方で、えー、こう演奏をそのあんまり上手じゃない演奏をものすごくうまくへ表現しているなっていうところがちょっとあのびっくりしましたあまりにもすごくてこういうところが非常にうまかったですね回を重ねてて寝て上達していくんですけどねこれは1年半で成長するっていう感じが出ててへ、えー もう、シュン君のもう本当にオリジナリティあふれる演奏っていうのは多分最後の BGM とか自由にやってるっぽかったんですけど多分1年半ぐらいでここまでいけるでしょうっていうところ辺のラインをすごい守った演奏になっていてそれがめちょっと感動的でしたね。サックスのね、バパさんのね、あのー、こう、えー、 えっと、インタビューも読んでもやっぱりその、えー、主人公に即した演奏をしてる多分上原さんがこうやって仕掛けてきたからあついていきたいなと思ったんだけど主人公の内容的には大君っていうのは自由奔放にやって相手に合わせていくタイプのソロじゃないっていうことですね。だから、えー、あえて、えー、っとこう 上原さんにに合わせないように演奏したってていい う, うに書いてある多分そうだろうなと思ってたらやっぱりインタビューでそうなってたので素晴らしいなと思いますだから正直共演してるって感じではないですっていうふうに書いてあってあ確かに分かる分かるみたいなところがありましたそういうところが、ね、もし映画で聞き取れたらね是非聞き取ってきていただきたいなと思います ジャズ演奏でね、ベースレスってのはかなりはイレギュラーなんですよね。で、そのベースがあるからジャズスイングって言われるんですけど、それはあえてない設定で一部書かれてるのは、3巻あたりにね、作者の石塚さんが上原ひろげさんの、えー、ライブ見てきたよーっていうふうに書いてあって、その時多分ひろみさんすごく左手をこう、すごいこう、低音を聞かせて弾くタイプだから、だからひろみさんの演奏を念頭に置いて作ったんじゃないかなと思われるので、ものすごいだからそういう意味で映画にはマッチしてますね。そういうところらへんもね、 えー、なんかこうイレギュラーだけどすごい音楽的にものすごく完成しててやっぱり作者の方がそういうところも感じ取って作ったんだなっていうところがいやほんとすごいなと思いましたそういうところもね分かれば面白いかもしれないですはい次漫画のリアリティですねこの辺かなりネタバレになるので、えー、ネタバレダメだよっていう方はこの辺でペットスイッチ切っていただいて映画見てきていただいてからそれからもう一回、えー、見ていただけるといいかなと思いますはいじゃミュージシャンの葛藤ですねこの ミュージシャンの葛藤が非常にこの漫画ではすごく事細かく描写されています。レッスンシーンですね。これ3巻までのないので、これ漫画のみなんですけど、結衣さんがレッスンしてる人は褒めるんですね。で、まあ、大君にはいつも怒ってるんですね。でもく君からはあの授業料を取らないんですね。授業料を結衣さんが取ってないので、 あのお父さんがお金をまとめたお金を持ってきてこれぐらい今まで無料でやってもらってたみたいですいませんって言って持ってきた時にねそれいらないですって言うんですねゆりさんがお父さんに言ったことがすごく印象的で面白いものってお金払って見るもんでしょうだからあなたの息子さんは面白いから僕はただで教えてあげるんだよっていうお話をしててこれはすごいいいお話だなっていうふうに思いましたねで最後のレッスンはね居酒屋で話すんですよで結局レッスンじゃないんですかって言ったら話って大事なんですよね結局心構えとそういったところがすごい大事なので最後そこ でいろいろ話すシーンとかもすごい感動的ですね。で、このまあ名になっているというか、音楽の枠から外れるもうこれは映画でも出てくるんですけど、こうサ、えーベ君がこう弾いててこう。 一緒に合わせててで今の音は何だとこの曲と関係ないだろうって言った時に今思いついた音だから吹いたんだでもそれってその枠から外れるんじゃなくて枠組みの中で外れなきゃダメだよ枠組みの中にいればどんだけこう暴れても大丈夫なんだっていうシーンが出てくるこれもまたひろみさんの演奏が非常に素晴らしく表現できてるんですけどジャズってでたらめではないんですねあるやっぱりロジックの中でこう音からこう枠組みからこうギリギリのところこうやっていったらちょっと外れてもいいんだけど出ないと共演 すする意味がなないいじゃないですかだから相手との関係性をうまく取るためにこう際どいとこを取っていくわけですよ。ただ自由、思いついたから自由でいいって言ったらそれだったら1人だけでやればいいわけじゃないですかで。そこは葛藤なんですね。うまくなってくればなってくるほど整理された音楽、要は枠からはみ出さない音楽になっていくっていう、これはもうミュージシャンずっとずっとの命題、課題になると思うんですけどね。だから結局そそののさんもずっとその コンプレックスを抱えててこれはもうミュージシャンみんなそうなんですけどうまいっていうのと感動は違うというか、えー、僕はこれ書いちゃったんですけど漫画の中で読み直したらすごい書いてあったのはうまいっていうのは感動まではできるんだと感動から圧倒っていうところまで行いかないんだっていう話をしててあこれほんとそうだよなと思いますねすごくうまければやっぱ感動するんですけど 人が圧倒されれてこう飲みみ込まれるみたいな演奏っっのはやっぱちょっと違うんですね僕はあのエルヴィン・ジョーンズっていうドラマさんを亡くなる前何度も見に行ってるんですけどまさにあれがそうですねなんかこうどっちかというとエルヴィン・ジョーンズが構成を間違えたのは自分は分かったんですけどだけどエルヴィン・ジョーンズの方がすごいみたいな。<笑> でもう圧倒されるって感じですね。もう飲み込まれるって感じで。え、音に飲み込まれるって感覚がありましたそういうのってね、本当にすごいミュージシャンにはあり得るんですよ。これは、えっ、ー、と、海外、日本問わずね。感動と圧倒は違うっていうことだと思うんですね。ここをすごくね、上手に表現されてる、ね。で、うまいだけだとね、あるところでやっぱ止まっちゃうんですよ。だけど、その、やっぱりこう、音楽に対する思いとか、 かける気持ちとかそういったものとかこう人生こう。いろんなものね。例えばそのえー、まあ、日本で代表する日野さんもそうですけど、絵描きますよね。マイルスも絵描きますし、演奏の楽器の練習ってこう聞いてあんまりしなくなっていくと思うんですよ。僕もあのもちろん基礎練習はやりますけど。あの？ 演奏の細かいこうもう動いちゃうんでもう長いことやって皆さんも日本語の勉強ってそんなしないじゃないですか今更ねでも本は読むでしょみたいななんかこう芸術を美術を見に行ったりするとなんかこう自分の心が養われていって日本語上手くなるというか表現力上手くなったりするじゃないですかその言語を勉強するとうまくなるっていうレベルはもう超えちゃうんですね なのでそこから先はこういろんなものをこうやったりこういろんな経験をしたりとかいろんな自分の心を磨かないというか出てこないものだったと思うんですなので そ, のそういう大君っていうのはそのその上手くなることっていうのももちろん考えてはいるんですけど自分の頭の中にある音っていうものに対してのだから彼はすごい自信があるんだと思うんですねなんか頭の中になっててそれが今までいろんな人を聞いてもなかなかないからだから俺は世界一になれると思ってるんだと思うんです信じてるけどたまに不安になったりとか それは音がうるさいと言われるこれもうほんとねドラマるとあるあるドラマーでこうあー耳が痛いと思った人も何人かいるかと思うんですけどドラムのうるさいっていうのは音量もあるんですけどうるさいって思うのって関係のないことを横でごちゃごちゃごちゃちっちゃい子で言われても結構イライラするんですようるさいと思うんですねで音量じゃなかったりとかフレージングだったりとかあと音色だったりとかねそういったものですごくこうカットする部分があるんですよドラマーはね特にね これはね映画では出てこないお話になってるんですけど「あのっぱねまの娘」っていうこう爽やかなジャズの曲があるっていうか、まあ、ボサノボの曲なんですけどそれをやってる時に、えー、大君が 初, 初ライブでこう思いっきり吹いてお客さんに途中で「うるさい」って言って止められるっていうシーンがあるんですね。そそそれお客ささんん佐藤さんっていうののうの漫画のしその そのキャラクターになってるんですけどそのおじさんに最後その東京に行く前にもう一回だけどうしても見てほしいって言って見てそしたらおじさんがこう圧倒されるわけですよで、えー、最後小声でギャフンってギャフンって言ったやってやったよっ て, っていうふうに言わせるっていうシーンがもう僕もめちゃくちゃ好きでこれ本当に素晴らしいんで是非漫画読んでいただきたいなと思います。 ジャズのシーンの描写っていうことですね。ジャズの演奏シーンの描写はですね。映画のモーショングラフィックっていうのを使ってるんですよモーショングラフィックっていうのは、あの、全部演奏先取ってから映画を作ったらしいんですね。あ、シュン君の本語だなって思うようなところがあったりとか、そういう意味である意味はすごく面白かったんですけど、で、あとタイミングがやっぱぴったり音と合ってるんですが、その、なんか、 多くのコメントではなんかこうちょっとずれててその違和感があったとかそこがすごく良くなかったって書いてる人が多かったですけど僕は別にそこまで違和感感じなかったですが確かに言われたらそのスピード感タイミングは合ってるんだけどその音の臨場感と違う要はこうジャズってこう ここううややっっててて、て叩叩いてるわけじゃなくてこうやって叩くんですよ。ものすごいこうゆっくりなところとスピードのところがあるんですけどその感じがちょっと出てなかった気がしましたでもあの石塚さんの作画でこうピアノをこうやってやっていったりとかこうサックスをこうやってやってこういろんなところからねこう、あのー カメラ割りをしてあったりとかするところとかはもう本当にその迫力があって非常に良かったなっていいとこと悪いとこどっちもまああったけど僕はあの全然そこまで映画の内容を損なうことではなかったなとは思いますがそういうのを気にしてみたらまた面白いかもしれないですね えー、細かい楽器の描写があるということですね、えーまあ、サックスはです、ね、雪の中で長時間演奏は想像以上にきついんですよ、これ僕ちょっと持たせてもらったことがあるんですけど野外の公園でものすごいさ雪の降ってるときにサックスをこうちょっと触らせてもらったら。 もう黒さんんこれれ触触っっってててみみ言われた触ってたら氷るいなんですよでそれを こ, うここら辺の指がこう取れたですねこうあの手袋をしてずっと吹いてるシーンっていうのがあってこれ多分不可能に近いよなと思いつつもそれをずっと頑張ってやってるっていうところがその辺ね結構だから伝わってないんじゃないかなあの寒い手をこうやってやっててあちょっと寒いぐらいだなっていうからもうあの普通絶対できないぐらいのレベルの内容のものだと思います。そこらら辺を分かかってもらうと面白いかな あとね、あのリードって言って、この、こういう、ここにね、こう、サックソクをつけるやつのメーカーとかね、譜面とかで、ね、描写がめちゃくちゃ細かくて、よくあるあるみたいなのがあって、この、もうミュージシャンが見てても面白いなと思う内容でした。 はい、ジャズライブハウス実情っていうことですね、これ面白かったんですけど、あのこれはあの映画ではなかったんですけど、えー、漫画でですね、15人呼べたら誰でもいいよって最初にやってくれるお店がやってて、で結局、まあ最終的にはお客さん3人とマスターしかいなくてっていう状況、これはまあ漫画と一緒なんですけど。あのー その時にマスターがその、えー、お客呼んでくれたらねぐらいしか言ってないんですけど漫画では15人呼べたら誰でどんなバンドでも出してあげるよっていう風に言ってるんですこれ本当にねジャズライブハウスのあるあるのお話だと思いますね。 上達を応援しててくるるお客さんががいるっていうのがねこれ感動的ですねこれもあの見てなるほどと思った人もいると思います映画でも出てくるんですけどこれあの僕も本当にいました、えー、とあなたのドラマ荒削りですごいうるさいんだけどずっと聴いてたいと思うっていうでずっと君が成長する様を見てあげるんだよって言ってしょっちゅう来てくれたお客様いましたねだから僕はそこはもうあの本当にもうドラムであるあるなんでちょっと泣きそうになっちゃいましたこれこれ結構映画中何回か泣いたかもしれないですね 本当にで演奏する人の苦悩っていうのもものすごくねよく描かれててそれが本当にねあるあるなんですよねだからそういうこれ映画ではあんま出てこなかったですけどレッスンやりながらしがみついていく人とかですね売れないながらもしがみつく人を、まあ、まさに俺じゃないとか思ったりとかですね<笑>ありがたいこといろんなところでやらせていただいてますけどこれはですねもう本当ジャズに限らずそのもうポップ プスミュージシャンでもみんなそうだと思うんですけど売れる売れないっていうのはちょっとその時代もあったりとかタイミングもあったりする中でジャズっていうのはさらにこう全体の人口が少ないわけじゃないですかでそこをこう石塚さんが分かっていただいてこれを広めようとしてくれるっていう気持ちがめちゃくちゃ嬉しいしで実際に漫画の作風もものすごく面白いしその画力もあるし素晴らしいなと思いますほんで僕もこういう YouTube をやってるのはこれなんでかっていうとジャズのミュージシャン自分だけじゃなくて全体のお客さんのファンが増えれば やっぱりジャズが好きでやってるから嬉しいなと思ってこの YouTube をやってるわけですがこういう売れないながらしがみつく人レッスンやりながらしがみつく本当に上手くて頑張っててでも認めてもらえない人みたいな苦悩がめちゃくちゃうまく描かれててまあ、これあるあるすぎて読みたくないって人もいるかもしれないですよね。フレッド・シルバーっていう「あの w b ブルーっていうこのねまあブルーノートですよねまさにね。も う, もうあの 店の作りから何からもうまんまじゃないかと思うんですけどそのブルーノートに出てくるアルトサックスプレイヤーがですねこれがもう本当に、えー、モデルケニー・ガレットじゃないのって僕は思ってるんですねケニー・ガレットさんですねこれあのー、見ていただいた人とかああそうだそうだと思うからこれケニー・ガレットさんっていう人ですねアメリカの素晴らしいアルトサックスプレイヤーでしたね楽器も全く一緒だしいつもかぶってるこの帽子も一緒だからまさにこの人をモデルにしてるんではないかなと思いますがこういうところの描写もすごいこう分かる人には あそあそれそれっってて思うようよなな内容になってますね、えー、第2部がなぜドイツかっていうこれ、まあ、も, もうネタバレ中のネタバレですけど第2部はドイツに行くんですねなんでアメリカに行かないのかっていうのはこれはあの師匠のね由井さんに相談するん1回帰ってくるんですね仙台に帰ってきてえー、っと由井さんに相談してるんですねでその時に、えーまあ、師匠行った場所は最後にしたいとだからどこがいいって言ったらまあ 師匠がフランスはいいけどまあそこはオーソドックスすぎるから今ここがいいんじゃないかって言って行くならドイツっていうドイツっていうふうには言った描写はないんですけどそれでそのままなるほど僕は考えつかなかったですって言って二事が始まったドイツに行ってたっていうお話なんですねここら辺もね知ってるとあこのもうあの飛行機で乗るところのまで行くんであこの後ドイツ行くんだと思ってると面白いかなと思いましたはい漫画との違いですね、えー、ちょっといろいろやっぱりネタバレがありなんですけどこの 漫画だとやっぱりどうしても映画でこう時間を縮小したいからっていうのもあってうまいなと思う買い方だったのがサーベ部との出会いはね本当はジャムセッションだったんですね河北さんっていうところのバンドはでも本当は漫画では後で誘われるっていう本当はジャムセッションで知り合ってでトイレであのこう知り合ってで大君の方が映画ではこう澤部の方を一緒にやろうぜって誘うんですけどこれはあの逆で澤部君の方がこの 親指のねここ親指サックスってこう持つと持つところがこうなんていうの当たるんでこうタコができるんですよでそのタコができてるのを見てあっ手のあるとな の, なのっていう話が始まってここはもう本当にものすごくこうジャズミュージシャンあるあるなんですねで、えー、これは漫画では澤部君の方が誘って一緒にやろうぜ俺と組まねえみたいな話をするんですけど、えー、映画では大君の方が誘ってる形になってました まあ、これは別にどっちでも全然ね、内容的には全然良かったと思います。で初心者、玉田を、ね、追い出すために、ね、別のドラマを連れてきてく る, るシーンがあってで、そのドラマの子が、いや、俺はこの番組にはついていけないよって言ってやめてって、で玉田君が奮起して俺が頑張るっていう風なシーンがあったんですが、まあ、その辺はちょっと省略されてましたね。 あと恋愛要素ちょっとずっと、えー、大君が、えー、思い描かれてる女の子がいてその子の内容は全部ごっそりカットされてましただから恋愛系の内容が全くなかったのにだからそういう意味では硬派な映画だったなと思いましたね 前半ね3巻までのとこはもう全部カットされててだからちょうど上京するところでその総ブルに出るまでのこう過程っていうのが非常に面白いとこだったんで僕もそうだろうなとは思ってたんですけど前半もちょっとやるのかなと思ったらそこがかなりこっそりカットされてたのでちょっとそこは残念です優衣さんとのやっぱりねシーンは撮っといてほしかったなとは思ったりして最後のシーンはね漫画よりドラムがティックに作っておりますのでこれは、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。 まあ、結局さっきの言ってたギタリストのね川北さんっていうのがですね、澤部君にオファーをかけるんですけど、澤部が断るわけですよ。で、それでジャズのライブを見に来て、ちょっと感動して、そこのお店にあるギター借りて飛び入りするっていうシーンがあって、それがすごい僕は感動的でしたね。すごく良いエピソードでした。これらへん全部カットされてましたね。 で、その後ツイッターでつぶやいてくれてお客が増えるっていう描写なんかもめちゃくちゃあるあるだなっていうふうに思ってましたねそういうのもね漫画読んで、えー、映画見てってやるとなかなかこう面白いシーンがいっぱいあるんじゃないかな映画見たのをきっかけにぜひね漫画の第一部だけでも全部読んでもらうと面白いんじゃないかな えー、大君は、ね、初任給の給料でみんなで焼肉食べに行くってシーンがあるんですけど大君は初任給はですね妹にフルートをですねお兄ちゃんが買ってくれたからって言ってちょっと自分の今日のこのあれじゃなくてローン組んで、えー、妹にフルートを、えー、買って送ってるっていうシーンがあってですねその妹はちゃんとですね結衣さんに持っていってあの見てもらって吹き方習ってるっていうシーンがこれがま た, またこう心温まるシーンだなと思って。 ソーブルのね支配人と出会いが話すうはフレッド・シルバーさんっていうのはさっきのねアルト・サックスのライブを見てるときに支配人とパパッとたまにたまたま会って支配人とは分からずにダイトが話すシーンがあるんだけどこれはなんか別の、えー、とライブハウスで見ててなんかたまたましで僕はお前のライブ見に行ったんだよって言ってちょっと話そうかって言ってバ ー, バーで話すシーンがあるんですけど。 フレッド・シルバーのね、あのフレッドシルバーってさっき出てきたそこにあのピアニストが来れなくなったからサーベ部クも誘うっていうシーンがこれは映画にもあったんですけどこの支配人があんだけサーベ部クに文句を言っていたにもかかわらず急にオファーをしたのが僕はこれちょっと繋がりづらいんじゃないかなってちょっと思ってました。でこれはは漫画には支配人はですね、 あのサービにいあすよすごく演奏が良かったからついつい言い過ぎちゃったんだ彼はすごい若いしって言ってだから彼を そ, の、えー、そこのふっとそのピアノがいない時に彼を思い出してそこに電話するっていうシーンがあるんですけどこれ知ってるとやっぱつうまくつながるんじゃないかなっていうふうに思いました葛飾ジャズフェスティバルっていうところに出る時にこの最後のアクトっていうバンド鳥のバンドの人が天沼さんっていう人が、えー、大君と喋ってるっていう。えー 映画ではなってたんですけど、これはもともと澤部君が話してるっていう、えー、漫画ではなってます。でもこれ多分変えたことによって、そのうまくスムーズに繋がるようになるんだなっていうのは分かったので、これはでも内容的には同じような、ちょっとこう嫌な感じになるっていう感じですね。でもその、よくあるあるなんですよ。でもやっぱりこう、ジャズミュージシャンそうなんですよ。やっぱりこう 年代重ねていくとやっぱり守りに入っていくるしいろんな知識が入ってくるからだからそのなんかこうイケイケでこう音楽頭の中の音楽だけで出すっていうところに対してこう何て言うのかなこう違和感があったりとか衝突したりとかするっていうのは僕らでもよくあったんでこういうのもすごくよく描写されてるなと思いました。 僕もねあのああストリートとかフェスとかよく出るのであのフェスの雰囲気づくり要はもともとのコンサートホールじゃないとこコンサートホールみたいにしてるとことかそのホールみたいなとこにパイプ室並べてると か, とか空気感とか PA さんの雰囲気とかこれがめちゃくちゃリアリティがあるんですよね描写がねだからすごいこれはあの本当に石塚さんが本当にいろんなこと知ってるなっていうてか多分リサーチされたのかもう自分の経験で書 か, かれてるかもしれないですけどすごくそういうところがね あ, のあるあるで良かったですねでアクトが演奏を見た後に、えー 結局アクトはその彼らの本気演奏に引っ張られて今までにないような演奏をぐーってこうあの本気演奏をしていてでお客もその大工もイエーイって言ってるっていうシーンがあるんですけど大、うん、も声援を送ってるっていシーンがあるんですけどこれはすごく良かったなと思ってこの辺ちょっと省かれてるのは残念だったなと思いますが時間の関係上仕方がないですよね。 はい、ブルージャイアントの意味っていうのは一番最後の映画でも言ってて、えー、かっこいいし言葉だったと思うんですけど、えー、要は、えー、っとブルージャイアントっていうのはもう熱すぎて赤じゃなくてブルーになっちゃってそんなすごい演奏する人たちをそのゆいさんの仲間の中でブルージャイアントと呼んでるという漫画ではねお父さんには説明してるんですよブルージャイアントって知ってますかって言って僕らはそういう風に呼んでるんです第2話それがあるみたいな話をしてて で第2は最後こう、えー、ドイツに行く前にブルジャイアントって知ってるかって話するんですけどその意味は説明しないままスマホで調べたら全然違う意味が載っててどういうことだろうって思いながらそのドイツに行くっていうシーンがあるんですよ。でそういうのも知ってるとねあカットされてるけどそういう意味面白いなって思ったりするかなと思います。 映画でも描写があったと思うんですけど、ピアノのあの雪リくん自体がですね、澤部くんですね、がああの始めた理由としては、あの葵ちゃんっていう女の子がいて、それがお母さんのとかに習いに来てて、その人を見てピアノを始めたんだって話があるじゃないですか。漫画ではですね、ジャスのライブを見に来て、ゆきちゃん続けてたのねって言って挨拶に来る、えー、シーンがあるんですよ。で、これ僕の推測のなんですけど、トーブルにそのジャスが出た時に、 澤、ね、部君が来れないって聞いて「ユキちゃん」って言ってた女の子がいたんですねこれ誰だったっけな澤部君の彼女だったっけなってずっと思ってたけどこれもしかしたら葵ちゃんじゃなかったのかなっていうふうに思ってますこちらの方ですね皆さん の, ようなの、えー、事情が分かってる人とかあこうじゃねえっていう方はぜひコメント欄に書いていただけたらと思いますこの映画全体のテーマとしてですね僕が感じるというのは、まあ、やっぱり自分自身を吹くっていうのが漫画で結構表現されてたんですけどいわゆるその テクニックがうまくてこじんまりした感動ぐらいまでの演奏ではなくて本当に心から音楽が愛してて音楽が自分から踏まれてくるっていう演奏をずっと大事にするっていうこれがなかなかねプロでやってるとそれができなくなってくるんですよ。でそれをすごくこうテーマとして書かれてるんじゃないかなっていうふうに多分ねすごい石塚さんも音楽好きだからそうなんじゃないかなと思いました。 最後のエピソードはもう最高でした。これは本当に僕は映画の方が好きですね。えー、なのでこれは映画を見てからのお楽しみで皆さん、えー、映画見た人で感動したとか、あなんかこれは漫画の方が良かったなっていう人は、思った人はなんかコメント欄に書いていただけると盛り上がるかなと思うので、えー、ぜひ書いていただきたいなと思います。はい、というわけでございました。えー なかなかとお話ししましたが、えー、ブルージャイアント面白い漫画ですし漫画もぜひ読んでいただきたい、えー、っときっかけとしたら、ね、映画から先パッて見て内容を見てから漫画読むと漫画の方が僕は面白いなと思いますでもその最後のシーンは映画の方が良かったしどっちもいいなと思ってやっぱり僕もですね前回読み直しましたんでね、えー、本当にいい漫画ですし、えーっと まだ今、その先続いてますから、ドイツ編、アメリカ編っていうのに続いてるので、ぜひその辺もね、みんな読み漁っていただいて、応援すると、多分それも描かされるんじゃないかなって、僕は楽しみにしてるので、えー、皆さんもぜひ応援していただきたいと思いますし、あの僕も今後も全力で、ブルージャイアント、皆さんに進めていきたいと思います。本日日は以上になりりままます今日も最後までごご視聴ありがとうございました